ごきげんよう。今日のトップは普遍線で、接動的で、北米が衆国的の意味で、異様なレンダリングの間違いでアップロードされて、音が聞かれません。でも、今はやり直しておりますので、しばらくお待ちくださいませ。とりあえず私の方の4、<ス>